ここらにーイルハーさんはいということでね今回は前回から噂されていた料理会やってしまおうと思いますまあね、でもまぁ、あ、他にもね、いろいろあるんですけど基本的には何でも作れると思いますよはいあのーイルハーと本当に料理得意なんで今回はね ハロウィンの創作作お菓子作りやっていこうと思いますというわけで早速作っていきましょうはいということでね今回の材料を買ってきました今回使用する ではね、まずはこのパスタをあげていきますっいいよいいじゃんでこのあげたパスタに塩をふりかけます よしそしてそしてこの揚げたパスタなんとうずらの卵にぶっ刺します意外とね折れずに刺さるんですねこれ<笑>さあそしてそして次に買ってきた も上がったところで次はですねお皿にチョコレートソースで魔法陣を描いていこうと思います魔 法, 魔法陣魔法陣なんかあの星みたいなさ星と六角形なんだっけ<笑>なんかあの怪しいやつほいで魔法陣描いて おかトおごるなきゃいたずらしちゃうぞ。 とね、食べていいこうと思いますえ、どれかにしようかなやっぱさ、この、目立つ、ウズラの卵、イン、揚げパスタ逆？パスタのやつこれね、なんかね、パスタが刺さってるから、ちょっと食べやすいんですよ。<笑>えーーやあっよいしょいただきますそこどうすよね、ちょっと。すげ<笑> なんかね、チョコレートと、裏の卵がね、意外と合います<笑>ええぇー。あ、でもね、パスタ、パスタ普通に美味しかった。もうちょっと塩あってなかったかもしれないけど。んーーうーん、次は、これも<笑>、周りを囲っている、あげちゃった。さっと。 めっちゃチョコ溶けてる。<笑>ああえっ、これ、これ好き。<笑>えっ、やまいことやめとこう。やっぱりね、チョコは最高ですよね。甘いものは正義です、やっぱり。えー、次は、次は、次は、え、ちょっとこのさ、立ってるやつは<笑>。最後に取っておきたいのでどうしようかな、この。 かぼちゃ、かまぼこオンアイス逆オンアイスオンチョコソースチョコスプレーいきたいと思いますえどっちがいいかななんか味違うのかなこのお化けとさかぼちゃみたいなやつえどうしようどうしようどうしようあせっかくなんでお化けでいきますえなんかせっかくだからさアイスをさ買いっぱいつけたいんだよね なんか、かまぼこ感がね、そんなにないです。なんか、あれみたい。あの、あれ。あの、なんだっけ。え、白玉そう、白玉<笑>いや、なんかね、意外といけます。本当に。ええ、ね、個人的には、この、揚げた、チョコレート。いいですね、やっぱり。 チョコめっちゃうめえわ。<笑>いや、なんかね、あれみたいです、なんか。パスタに卵が刺さってると、あの、なにチョコウォンディオみたいな。あるじゃないですかや。あ、マシュマロとかさ、なんか、イチゴとかも乗せたら、もっとね、なんか、見た目も可愛くなったかもしれないんですけど。あでもね、これ、悪くないです。ほんとだから<笑>いや、なんかね、 料理ってこう、ね、見た目も大事だけどやっぱり楽しんで作ることがね一番だと思うんですよそして意外と美味しい<笑>いや久しぶりにね料理作ったんですけどなんかやっぱりねこうなんだろうな楽しかったですやっぱねハロウィン創作お菓子作り<笑>いやねみんなもねぜひやってみてくださいということで 最近夜食べているもの夜食みたいなやつですかねまあ最近はあれですね昨日ちょうど昨日あのなんだっけあのあのあ の, あ, のあれですよかき氷にあの凍ったさみかんとかさあずきとかのあ白にねなんか もともとあれ練乳かかってるじゃないですか。あれに、こう、さらにチューブの練乳を、ビュぶぶぶぶぶぶぶぶってかけて、なんかもう、なにドロドロにしたやつ。食べてます。<笑>いやー、もうね、あれね、練乳足さない人絶対損してると思うんですよ。ほんとに練乳直でも飲める。最高です<笑>